はい、おはようございますラスカルでございます本日はですね、久しぶりに 高野目の蒲田店さんに訪れておりますただいまですね3月中にはこちらの店舗ボロネーゼという限定メニューを販売しておりまして通例のごとく僕の編集のオストさんによりもしかしたら公開時点ではもうすでにこの限定はなくなっているかもしれませんただですねまああの高野目さんに関しましてはですね毎月限定メニュー販売しておりますので随時ツイッターでチェックしてもらうとともにですねギリギリねもし間に合えば食べに来ていただけたらなと思いますで本日ボロネー の方はですね茹茹でででで前で麺だけで約 1.5 ご、えー、になると約 1.8 倍から2倍ほど作れますんで、麺だけでも 3kg くのデカ盛りをね、本日は作っていただいておりまして、なので、せっかくですから、こちら、タイマーね、一応どれぐらいで、えー、完食できたのかということを、まあ皆様とね、共有できるような動画を撮影していければいいなと思いますので、えー、メニュー完成するまでもう少々お待ちたいと思います。 ということで、本日ですね、いただきます、こちら、限定のボロネーゼが到着いたしました。こちらのメニューに関しましては、無料トッピングで、ニンニク油、油、唐揚げにガリマヨと4種類ございますが、すべてトッピングさせていただいております。でそしたら、早速ね、こちら、できたてをいただきます。 混ぜそばなんで、まあ、ちょこちょこと混ぜつつ食べ進めていこうと思うんですけど、まあ、ただトッピングはね、ありすぎるので、まずこちら最初の一口目は、この豚から、この高野梅のチャーシューはめちゃくちゃうまいんで、ちょっとます。 見てもらうと分かる通りほらもう油が箸で持つと崩れてくるぐらいこれやわらかいんですよこれがうめえなあと食べたすぎてタイマーつけるの忘れてたわでちょっとこれ見て麺このさ肉と麺この合わさった感じもうパスタよね めちゃくちゃうまそうひとまずねこれ肉混ぜる前に麺だけでやります マネージャーのパスタの予算もしっかりとありつつやっぱりね、二郎系っていうそういった部分の美味しさも残ってるんで絶妙なバランス このあたりでちょっとねこのひき肉部分も麺にしっかりと絡ませつつ、まあ、こんな感じで、まあ、結構ねこのひき肉部分も甘めでねまろやかなんでありまえを足してちょっとパンチ力とかあげちゃったりするとうまいんじゃないかないやもうこれは むしろ全部混ぜちゃっていいな混ぜちゃっていいっていうかこの全部を混ぜたパンチ力を知りたいうわうわこちら全部混ぜたねボロネーゼいかがでしょうかこれは間違いなくうまいっすねうわうまっ やっぱり、ね、具材混ぜる前は結構パスタ寄りなんだけどトッピングの、ね、具材を全部混ぜ合わせることによって二郎系寄りになるっていううまいなずっと今オーナーさんからの差し入れでね特いただきました結構ねこってりしてるからね絶対後で合うと思うんだよね ちなみに補足情報なんですけど、ただいまですね、高野目さんの他店舗では、明太クリームとか、キノコクリームとか、パスタっぽい限定メニューも多数ございまして、なかなかね、こういった二郎系のお店入りにくいよっていう女性の方も多いと思うんですけれども、食べやすいね、しかも店員さんもめちゃくちゃ優しい店舗しかないんで、気兼ねなく行けますんで、この機会にぜひ二郎系体験してみてください。 例えば、いつもこう、僕らの大食いではね、この茹で前で 1.5kg とか 2kg とか当たり前に食べてますけど、これ、二郎系のお店だと、通常の並盛りで大体5杯分ぐらい。で、一般のお店だとむしろ10杯分ぐらいのね、量になりますんで、相当な量ペロッと食ってるね。やっぱね、最近こう、ちょっと大食い系に僕もね、動画の趣旨が戻りつつあるけど、改めてみんなすげえわ。 ただいま、えー、現在ですね、10分ぐらい経ちまして、ちょっと見は分かりにくいと思うんだけど、多分もう残り半分ぐらいにはなってますかね。上のね、ひき肉部分が甘みのある、このボロネーゼなので、このあたりで卓上にございます。こちら、ブラックペッパーを使ってですね、一旦味変していきたいと思います。う ー, うーわ、これ絶対うまいじゃん。うん 甘みも強いし、こっつりしているのでそのね、ちょっとピリッと効いた辛味合いますわ、うん、ちょっとね、今大野菜のご好意でですね生卵をいただいたんですけれども最近ですね、提供している卵をまあブランド卵に変えたみたいでしてだいぶいいものになってるらしいんで試してみようかないただきます うん う, わうんうんうんこも う, うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん ほぼカルボならです<笑>そしたらちょっとそろそろですね口がこってりしてまいりましたのでこちらのね特茶で一旦リセットしたいと思います やっぱり昔はさ、もっとこう動画を撮ってる本数も多かったし、本数が多かった分動画以外でね、あんま食べなかったりもしてたんだけれども、最近ではね、やっぱ本数も減ってきて、普段はもうほんとに普通の量の食事を撮ったりするから、マジでね、最近お腹いっぱいっていうよりか、もうね、満足だなぁ、みたいな感覚になるのがね、かなり早い。でもちろんね、今日 1.5kg だから、昔に比べるとね、全然食ってないんですよ。でもね、やっぱね、 満足感がすごいもん今<笑>うんということでただいまですね特茶、えー、も一本飲み終わりましてこちら麺もほぼほぼなくなりました。残りは ボロネーゼのお肉部分だったりとか、まあ、チーズ具材が残ってるんですけど多分ねここが一番重たいそしたら本日ですねこちら最後でございますうんはいっぺいだ さまでし た, ただいまですね大体35分まあちょっと押し忘れもあったので36分前後でこんな感じで完食させていただきました改めてお疲れさまでしたということで本日はですねこちら高野目の蒲田店さんで3月限定かなで販売しているボロネーゼという新作のこちら限定メニューを 食してまいりました茹で前で言うとだいたい麺だけで 1.5 キロなんだけどま正直 1.5 倍ぐらいの量に感じるかなりね ヘビーなメニューではあったんですけれども、お肉のコクとかがうまく引き出てて、重いんだけど、どんどん行きたくなる。なんかそんな一杯でございました。で、このね、高野目さんは何店舗もございまして、これ店舗によってぐるぐるとローテーションのような形で、えー、限定メニューを販売しておりますので、えー、ぜひね、お近くのね、高野目さんあれば、そちらの方で食べていただければなと思います。こういった情報に関しましては、公式の Twitter の方で常に発信しておりますので、合わせてですね、そっちもチェックしていただければと思います。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 えー、3月ね、限定の、この鎌田店さん限定でしたね、のボロネーゼ、もうね、実際は販売終了しております。ただ、えー、ちょっとね、ここだけの耳寄りの情報ということで、今ね、編集現在は公式のツイッターの方でもまだ発表しておりません。えー、オーナー様の方には確認をとっておりますので、確実な情報ではございますが、 えー、今月、えー、4月ですね。では、えー、川口店さんの方で今回僕がいただいたボロネーゼを販売するということでございました。えー、ちょっとですね、公開の際にはまだ公式ツイッターで発表してるかわからないんですけれども、えー、今回ね、動画を見てくださってこのボロネーゼ食べたいなというお客様はぜひですね、えー、この4月の間に 川口店さんに行ってもらってこのボロネーゼ食べてみてください本当に美味しいまあ、正直ね今まで食べた限定の中でももう群を抜いてね重たい二郎系ではあったからまあ、量に関してはね皆様のお腹と相談してもらって食べていただければと思うんですけれどもこの限定間違いなく美味しいので気になった方は是非食べてみてください そしたら本日の米編コーナーこの辺りで一つ目に参りたいと思います。 ちょっと前にですね、公開させていただきましたチャレンジの動画の方からのコメントなんですけれども、まあ、昔みたいにですね、食レポもなしでガチでま挑んでくださいと、まあ、ちょっとですね、僕のサブチャンネルの告知というか宣伝になっちゃうのは申し訳ないんですけれども、一応ですね、えー、最近デカ盛りだったりとかチャレンジメニューの動画に関して、 喋ってる部分だけカットしながら上げてるようなね、サブチャンネルもございまして、えー、僕のメインチャンネルの方からも飛べる仕様になっておりますので、えー、ぜひですね、そちらも見ていただきたいなと思います。まあもちろんね、ただですね、えー、このコメントにいただいてるように、えー、通常のね、メイン動画を喋ってるところだけカットして上げているので、えー、多分ご要望いただいているような、この食レポなしの もう1から100までガチガチのチャレンジっていう動画ではないのが、ちょっとね、申し訳ないんですけれども、まあ本当に喋らずにね、ただこう食べているような、まあそういうのが見たいっていう方にもですね、まあ、楽しんでいただければなと思って、えー、作っているチャンネルですので、えー、ぜひですね、お時間があればそちらのサブチャンネルも見ていただければなと思います。で、ちょっとね、ただね、え、BGM に関しましてはどうしてもね、 あの、店内の方に有線だったりとか音楽が流れている都合上ですね、ちょっと BGM を乗っけないと、えー、いわゆる著作権にかかってしまってね、動画の削除とかになっちゃうので、えー、多分ね、BGM なしっていうことに関しては、ちょっと今後もね、えー、多分できないと思います。そこだけはちょっとご了承いただければと思います。はい。ということで、本日ですね、二つ目のコメ編 本当にね、こうやってコメントで言っていただけるってことは、もう本当にね、嬉しいことなんですけれども、なんていうのかな、こう、見ている方に、その動画内でも、まあ、僕がね、人がよく見えるっていうのは、僕のおかげじゃなくて、やっぱりね、お店さんのおかげだなと、うん、まあ、常々思いますね。 まあ、自分もですね、動画の撮影をさせていただきに伺って、やっぱり2回目、3回目行きたいとか、それこそね、撮影の時にすごくこう人気店で並んでるっていうお店さんは、共通してね、もちろん、 味が美味しいとか、料理の質、でサービスもいいとか、まあ、これはね、大前提なんですけれども、やっぱり何よりも、作ってる方、働いてる方のこの人情だったりとか、人柄、まあ、そういった部分にね、惹かれてこう行きたいなっていうお客様、まあ、僕自身もそうなんですけれども、そういった方が多いなと思います。 やっぱりですね、この動画内で僕が、えー、人が良さそうにというか、こう楽しくね、受け答えできるのはお店さんあってのことなので、まあその本当にね、働いてる方のおかげですので、えー、動画を見てくださってですね、まあそういった印象を受けていただいたのであれば、ぜひですね、まあそちらのお店にも行っていただきたいなと思います。まあ絶対。 ですね、もうほぼほぼ 100%、えー、楽しくですねいい思い出になる外食ができると思います、えー、僕と一緒にですね是非、えー、皆様もこうやって外食食事っていう部分を楽しんでいただければなと思いますはいということで本日最後のコメ編こういうコメントありがとうございますいや本当嬉しいですねいや本当にありがとうございます いやー、僕らもですね、もちろんこう、いろいろね、もちろん自分でね、こう活動してるんだけれども、やっぱり何より、こうやってね、僕らを支えて見てくださってる視聴者様があっての、まあ、仕事というか、ジャンルであるので、そういったね、僕らを支えてくれる方が、えー、またね、新たに好きなことで、ワンステップ踏むよっていうタイミング、 もうぜひお声掛けくださいえ。僕でですね、できることがあれば、お店紹介だとか、もうすぐ食べに行ってね、いろいろツイッターに書いたりとか、SNS を使ってね、まあ、皆さんにね知ってもらえるようなこともできますので、えー、その際には、えー、もうお気軽にご連絡ください。えー、ちょっと、あの、もちろんですね、僕は見てもらってる立場なので、えー、立場で言ったら、 あの、したというかね、まあ、そんな感じだと思ってるんですけれども、まあ、何よりもね、こういった飲食店を楽しむ、楽しめる仲間と、えー、視聴者様ともね、こう思っている部分があるんですよ。 もちろん僕は対等とは思ってないんですよ。僕の方が下だとは思ってるんですけれども、志は同じ仲間としてですね、えー、そういった方がこう、人生のもうワンステップ、新しいことをするってことは僕にとってもね、本当に嬉しいことなので、その際にはですね、本当に気兼ねなく、お気軽にご連絡ください。はい。なんか、ちょっと嬉しくなっちゃいました。<笑> はい。ということで、本日のコメ変コーナーはこのあたりで終わりたいと思います。えー、実はですね、普段僕もこう滑舌がいい方ではないので、コメ変コーナー、こういったナレーションを撮るときには絶対にね、シラフで撮るように心がけてるんですけれども、本日はちょっと酔っ払っております。もう晩酌が済んでおりまして、えー、ちょっとね、えー、滑舌悪く聞きにくかったらすみません。ただですね、 こうちょっとごめんなさい。最後のこういったいただいたコメントがですね、どうしても嬉しくて、この酔っ払った、舞い上がった気持ちでですね、本音で、えー、話したいなと思ったので、ちょっとですね、聞きにくいかもしれませんが、ちょっとこの状態でですね、撮影させていただきました。えー、今後もですね、ぜひぜひ皆様コメントの方で 近況だったりとかおすすめのお店さんとかいろいろねコメントいただけると嬉しいので今後もぜひよろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょうじゃあね